これは。 問題です皆さんどうもこんにちは、キャベツです。最近のポケモンのデザイン、昔と比べてだいぶ変わったと思いませんか初期のデザインは、より動物らしく、現実にいそうなデザインのように思いましたが、まあ、モチーフとなる動物のネタも切れてきたこともあってか、正直、造形はある程度今までのポケモンをもじって、あとはカラーデザインで差別化しているような気もします。そのためか、ネットで、ポケモンデザインと調べてみると、レッカー、広い、などなど、辛辣な予測をしてくれます。僕自身も最近のポケモンのデザイン、個人的にですよ、 個人的にですけど昔に比べると愛らしさというか親近感的なものが薄れて悪く言えば好きじゃないなのでポケモンのデザインが実際劣化しているのかいろいろ調べてみましたまず SNS をはじめいろいろ調べてみた上で最近のポケモンデザインに関する皆さんの意見をご紹介デザインが複雑かこれらをまず考察していきますデザインが複雑になったこれ確かに思いますね本当に初期の頃のポケモンは本当に実際の動物をモチーフにしたポケモンが多くいたわけですよねつまり我々が知っている動物の造形 に近いポケモンにすることでいたこともない造形のポケモンよりも新規の情報が少ないので複雑な見た目になっていないと認識できますポケモンの種類は現時点で890初めの頃はみんな知っている動物のモチーフにすればいいですけど890匹も作ってりゃ絶対モチーフのポケモンはかぶってきますでそこでさらに既存のポケモンとの差別化を図るために色や造形をいじる結果どんどんと実際にいそうなポケモンから架空のポケモンに変わりイコール複雑化していっているのかと思われます極端な話あと5 5世代後ぐらいのポケモンめちゃくちゃ複雑になってると思いますね造形の差別化が無理ならカラーで差別化しますけどそれでダメならもう本当に架空のモンスター作るしかないですからより複雑で情報量の多い見た目になるんじゃないでしょうかその結果バリエーションに限りが出てきて実装されたのがメガ進化やウルトラビーストなんかでしょうねポケモンという概念にプラスアルファした存在として作り出すことで幅を広げてはいいもののポケモンはやっぱりベースのポケモン色が強いのでやはりこういうのは異端児扱いされてしまいます それに実際のデザインは結構個人的にですけどひどめだと思いますデザインもめちゃくちゃ複雑化しますその実初代ポケモンメンバーのメータモンと最新ポケモンの無限ダイナさんを比べてみるとその複雑さは明瞭比べる対象が極端すぎるかもしれませんがこうしてみるとメタモンお前手抜きじゃねえかとそれは思いてきますしかしメタモンを横に置かつとも無限ダイナ複雑すぎませんか本当にモンスターですよねこれこれは極端な比較ですがポケモンのデザインが複雑になっているのは事実それを裏付けするかのようにポケモンのデザインの複デザイン 複雑さを数値化するといったサイトを見つけたのでちょっとご紹介しますまず初代ポケモンのメンバー不思議だねを用意不思議だねを線画状にした後線を黒塗りしてシルエット状になった画像の不思議だねをピクセル数で割ってみると数値が出ますこの数値を仮に5としましょうこのやり方で無限ダイナ名も計算すると数値がなんと50になりますつまり不思議だねの10倍複雑と言えるわけですねつまりデザインが複雑になっているという意見はあながち間違ってはいないんですね複雑にな どハマりしていたプレイヤーたちが初代と比べて全くデザイン性が異なる今のポケモンを見て劣化と言ってしまうのは無理もない気がします実際普通に見てこれなんかおかしいとかダサいと思えるポケモンは昔に比べて多いのも事実ソードシールドの5三家の最終進化とか正直ひどいですお前だ 一方でインテレオンは二次創作が大量制作されるほどに人気まあ最近の問題外ですが割と昔のエビワラをはじめとする格闘系も結構ひどい見た目してますよねデザインが複雑化しているのは事実ですがデザインが劣化しているのかと思えてしまうのはやはり世代別に格差はありますね 全体的に丸いデザインが複雑でカラーリングも派手になり情報量が増えた一方で逆にデザインが丸いつまり情報量が少なくなったという例も存在この丸っこさを例えた画像がこちら左が初めの頃のポケモンで右が最近のポケモンたち この画像では主に足について指摘してますねロコンと同じ枠のゾロアの比較を見るとゾロアの足がピンピンに立ってるのが分かりますこれは確かに動物らしさが薄れてマスコット化しているのかと思われるのも確かですが同じ鳥枠のポッポが実際の動物的な足をしている一方でヤヤコマを細くてシンプルな足になっているっていうのは対照的じゃないと思います実際ヤヤコマみたいな足の鳥その辺にいますからねめちゃくちゃ速く走るあの鳥名前は忘れましたが翼に着目した場合はさらに分かりやすいです左が初期ら辺のポゲ ポケモンで右が最近のポケモン右側のポケモンたちの翼の方が全体的に丸みを帯びているのがわかります最近アニメポケモンのサトシも圧倒的に丸みを帯び始めたのでこの件については親しみやすさという点が大きいのではないでしょうかという点ではカメノテという最近のキャラながらもリアリティを求めすぎて逆にポケモン感がなくなり親しみやすさがなくなったというような意見が出るポケモンもいることからやはりポケモンをプレイするターゲット層を理解した上での多少のデフォルメは避けられないものなんじゃないでしょうか幻のポケモンワも そうですはじめのミュウはシンプルで丸みを帯びていましたがシンプルでしたしかし最新のポケモンゼラオラこいつはいるじゃない名前も個人的にめっちゃ広いと思ってますけど全体的な獣感は残しつつも細部はどこか丸い印象を受けますというよりこの顔もポケモンというよりデジモンですよねあとなんか見た目の情報量が多くてしんどいというよりそもそもデザインがポケモン感なさすぎてひどいその点マーシャローという最近の幻ポケモンはゼラオラよりマスコット的キャラ全体的に丸く情報量は少なくまさにグッズ販売に適し しかし丸みを帯びた幻ポケモンというのは何だか威厳というか神秘さがなくて残念にも感じます昔の幻伝説ポケモンは威厳や神秘性を感じさせる見た目でゲットした時は嬉しかったものですがこうも見た目が丸いというか神秘的でもなければデザインもかっこ悪いテラキオン お前だよ<笑>まあ結果今のポケモンは丸くなったマスコットみたいになったっていう感想が出るのも無理はないんでしょうかねピカチュウと同じ見た目をしているいわゆるピカチュウ枠はそもそも最初のピカチュウから複雑ではなく丸い印象を与えるデザインでしたがこちらもやはり世代を重ねるごとにデザインが複雑化していきさらに丸みを帯び始めていますピカチュウピチュウプラスルマイナンパジリスエモンガと進み デ, デンネから突然のずっしり感そしてトゲテマル個人的には デ, デンネの方がトゲテマル感あると思いますこうしてみるとピカチュウやピチュなんか に比べるとトゲテマルやモルペコはまさにキーホルダーとかにぴったりですよねパチリスとかキーホルダーにしたら痛そうですから世代ごとに丸みを帯び始めたのはグッズ展開の多様性を考えた結果というふうにも考察できますしかし私こんな画像を見つけてしまいましたででんこちらはポケモンの金銀のボスポケモンたち 見てくださいほぼ全員丸みを帯びておりますデザイン自体は簡素ですが逆に言えば手抜き感が凄まじい丸みを帯びているからといってデザイン自体は最近の方が完成されているという考えも持てそうなほどに脱ポケモンかこれに限らず昔のポケモンにも丸みを帯びているポケモンはいるじゃないかと感じる人も多いでしょうが最近のポケモンはその比率が高くさらに色や装飾で複雑な見た目になってますもう正直これは劣化といって差し支えない気がしますねどうしてこうなったのかなんやかんや色々浅い考察をしてみましたがそもそもなぜ 昔と今でこうもポケモンでのデザインが違うのか大きな一因としてメインデザイナーの担当が変更されたからというところが大きいと思われます初代から金銀までメインデザイナーとして担当していたのはゲームフリーク取締役の田尻さん彼はですね幼少期昆虫博士だったようでこの世界で得た生き物の身体構造の合理性が初代ポケモンたちに宿っていたのでしょうが実際今見ても昔のポケモンの造形はバランスがいいですしかも実際にいそうな造形をしてます彼が担当していた金銀までの御三家と今の御三家を比べ 食べてみとやはり昔のご三家の方が圧倒的にバランスがいい動物的特徴というかそのポケモンが実際いたらどういう風に生活しているのかという想像がつきますが現在のポケモンデザインは綺麗ですが動物感が薄いしブラックホワイトあたりから騎士感を覚えるポケモンも多くなりましたまあ動物感という一つの枠の中で話さずともデザイン的な観点から見てもやはり昔のデザインの方がいいまあひいき目があるんじゃないかと思って考えてもみましたが初代にツンズッツンでやズガドーンなんか出てきたら普通にひどいデザインやなぁと思 伝説ポケモンも赤緑金銀はシンプルでかつかっこいいルビーサファイア以降の伝説ポケモンも並べてみると突然ゴツゴツ感が増したと思いませんか見た目はかっこいいんですけどただパルキアとディアルがこいつらいつ見てもバランス悪そうそして3分こいつらは本当にひどいですソードシールドもゴツゴツすぎてなんなら身ぐるみ剥がしたらほぼ同じデザインちゃうのと言いたくなるデザインするのめんどくさかったんでしょうか金銀以後明らかにデザインの方向性が変わったポケモンやはり初代からプレイしている身としては違和感しかありません 今回考察と言いながら結構愚痴みたいなことばっかり言いましたが皆さんはどう思うでしょうか気になるのでぜひコメントをくださいじゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタンツイッターなんかもやってるので登録お願いしますでは次の動画でやりましょうキャベツでしたほなたまた、あ おばちゃんばちゃんめで登録するとにはしない。